会場の皆様こんにちは。千葉県は市原市よりやってまいりました。桜と申します。皆さん今日ちょっと暑いですけれども、お祭りなので、私たちはあのお祭り感ある演舞をしたいので、よぜひあの手拍子を途中で入れていただけたらと思います。で、最後にですね。あの、千葉の市原市なんですが、千葉県の方でお祭りを占める手拍子がありまして。 3、4、1拍子という手拍子がございますそれを最後にやりますのでお客さんも一緒に3、4、1拍子やっていただけたらと思います魂を込めておられますご静のほどよろしくお願いします 悠久の昔、結びとは人と人との縁、心と心を結ぶお祭りでもありました、さあ、祭りのど真ん中へ、会場を皆様、いざ、さあ、やってまいりました旅するぶっちゃけ祭り、昔から今日はお待ちですね、一緒に出ます、よろしくお願いします。 女子の舞かつて国風があったこの地に人々が集い幸せを願う祭りが作られたその名も勝田市原国風祭り 全身全霊全力全開全身全霊全力全開全 お客様に感謝ありがとうございました